さて残るは無限つくよみを下実するだけだかつて母がやった無限つくよみを下実するために調べつくそうだなだがまずはこの無限つくよみの中今の五影どもを処刑するそれとな美獣どもお前らは全て俺の管理下に置きいずれ処理する何だと<音> カブ移住たちを現実にただの一別でソスケ、それが今のお前の夢だってのか破壊しそして作り直すのさ闇を抱えぬ里地転生天闘！ お前以外はなナルトいや兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ美獣たちを離してやってくれあいつらはやっと自由になれたんだもう悪さはしねえよナルトお前分かってないようだな仙人が言った通りなら無限つくよみを解くのにそもそもお前の中の美獣の力を使う必要はないだろう場所を変える お前ななら分かっているな私は私にはどうすることもできないって本当は分かってる大好きなのにサスケ君をこんなに思ってるのに寄り添うことも差し違えることもできずにお前は本当にうざいな。<笑> サスケ行ってくっついああ頼んだぞ今度は憎しみが愛情へと変わるのを願いながらいや愛情を取り戻させると願おう前と同じだここでまた。 お前が負けるあの時と同じ拳はもう食らわねえよお前の兄ちゃんが言ったことを教えてやるほ影ってのはほ影になったやつが認められるんじゃなくみんなに認められたやつがほ影になるんだってよ俺の語るほ影が俺の答えを示すイタチの生き様がその答えまで俺を導いたイタチは一人でその平和を支えようとしていたんだ そして俺はようやく理解した苦渋をなめ闇にいて国と里の犯罪者裏切り者として全ての憎しみを一身に受けながら俺は一人だ闇の中の憎しみはなくならんそんなのみんなが「うん」って言うと思ってんのかよ言ったはずだお前らが俺のことをどう思うかは関係ないと それはうまくいくだけじゃないこの2体の石像のようにそして俺たち兄弟のように俺は過去を切り捨てるお前だってイタチのことを全部なかったことになんかできねえだろうがここで過去の過ち迷いは全て断ち切り一新する俺は全部過去の人達から学んできたんだってばよ 次どうすりゃいいか考えるってことをよ。 エントン・このいかずつ・よし 初めから一人っきりだったてめえに俺の何が分かるってんだ わざわざそこに行こうとしてるお前を大声でわめくな俺たちはもう昔ここで戦った時とは違うご里は今やっとまとまってきてんだぞだがそれはご里にとって共通の敵がいたからだだが それら共通の敵はもういないまたいずれ格差とは対立し始めるシャリンガンから始まり今このリンネガンの力を手にしたそれが俺の言うほかのあり方だ俺は今この世で最も強いそして今ここで 影に足を踏み入れる第一歩としようまるで陸軍の自陣並みだまあやってることは逆だがな どものチャクラをわずかしか持たないお前は今の俺には対抗できないまだかクラマーこれほどの自然エネルギーが急にそれも分かってんだろ s a s もう散れ 《左目の能力もこの状態じ扱いきれねえ!》 <ス><ス>我慢しろ。少しだがもうチャクラが練り終<ス> 何度もその唯一が俺だからよそれに加渕しまでこの一撃で決める気だだからサスケだって。 やっと戻ってきたかよ<笑>俺の邪魔をしたがるだがお前は俺を決して切ろうとはしなかったお前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ友達だからだお前は一体何なんだ友達だお前にとってのそれは一体何なんだすっげえ 痛くてとてもじゃねえけどそのままほっとけねえんだってばよどこだここまさか今度こそマジで天国なんじゃどうやら俺たちは朝まで寝ちまったようだな俺の負けだなあナルト俺はお前を認めちまった俺は 俺自身でお前がそれでよくても他の者は納得しないタグそれ以上拗ねてグジグジ言ってみろまたぶっ飛ばすぞこれ以上同じことを言わせんな